部屋で日本勢初優勝を成し遂げた三浦力、木原隆一組、木下グループが登場。鮮やかな青い衣装で、アイリブドを演じた。スイストリフト、デススパイラルなどを決め、後半には笑顔を浮かべながら華麗にスケーティング。ダイナミックなリフトでも観客を魅了し、金メダリストの圧巻の舞いを見せた。2人は今季、昨年12月のグランプリファイナル、4大陸を勝ち、次の世界選手権。 3月、埼玉で日本勢初優勝すると、国際スケート連盟、イス、被災の主要国際大会を同一シーズンで3つ全て制す、グランドスラムを達成する。日本勢は過去、全種目を通じて達成者はいない。次は時刻で、日本史上初の優様へと挑む。男子では、大会最年少優勝を果たした三浦義雄、オリエンタルバイオ、目黒美大高、銅メダルを獲得した佐藤俊、明大。 女子は3位に入った千葉百音。宮城東北高が軽やかな演技を披露した。放置新聞社。標高1800メートルフィギュア会場は、灰にガラス刺さる感覚、息切れた発、米解説者が選手ねぎい。四大陸選手権は米コロラド州で開催。米コロラド州コロラドスプリングズで開催されたフィギュアスケートの四大陸選手権。標高1800メートルの会場では、 息切れする選手も少なくなかった。解説を務める米国の元五輪メダリストは選手のパフォーマンスに感動したとねぎらいの言葉をかけるとともに酸素の薄さを肺にガラスが刺さったような感覚などと表現している。今大会ではペアで陸龍こと三浦力、木原隆一組が優勝。男子シングルでは三浦吉夫が17歳8ヶ月の最年少部位を達成した。 陸流の二人は演技直後には崩れ落ちるなど、多くの選手が酸素の薄い中で戦い抜いた。トリノゴリンアイスダンスで銀メダルを獲得し、現在は米放送局、NBC などで解説を務めているベンジャミン・アゴスト氏は自身のツイッターで、ほぼ全選手がこのコーチに耐え、苦しみながらも、安定したパフォーマンスを見せたことに感激したと選手をいたわった。 続けて、この36時間の範囲にガラスが刺さったような感覚と血の味のする席は見逃しておけない。すべての選手におめでとう。と、標高の高い中での戦いを表現していた。ザ・アンサー編集部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。